ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。165系パノラマエクスプレスアルプス6両セットを走らせます。加藤製です。実車の紹介をします。JR 発足を目前に控えた1987年の3月、当時の国鉄東京西鉄道管理局の手により、 えー、オープル 展, 展望電車パ、えー、ノラマエクスプレスアルプスが誕生しました中央本線は大手線といった車 窓, 車窓風景が優れた線での仕様が中心となることから運転台を2階に上げた全面展望室や、えー、ラウンジの設置側面窓の拡大など車窓から眺めを最大限にするしていた、えー、特急グリーン車をはるかにしのぐ 1350mm のシートピッチ、座席間隔のことですね、やレッグレスト、肘付きのデクライニング仕掛けなど、スピースにも携わられており、雪山をイメージしたアイボリーホワイトのボディーも爽やかになっています。団体列車や季節臨時列車で活躍していました。 特用時計なんですけれども1ー5系カメラマックスクエストアルスの特用設定ですで。カプラーが加藤カプラー N というのを使っています。で先頭車両には、えー、とヘッドライト、テールライトが点灯するようになっています。オプションは室内灯セットですとかあと KD カプラーがオプションとして用意されていますで。これは標準装備のまま走らせています。 高評価とチャンネル登録よろしくお願いしますご視聴ありがとうございました